皆様、ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月14日、昨日、限定交換屋のポタンさんからいただいた魔剣レオパルドカードの消化にやってきました。またこのサポート仲間構成かよと思われた方もいるかもしれませんが、この構成は、本当に優秀なんです。まあ、見てなって。 って言っているそばからいきなりピンチなんですがいえいえご安心くださいこの構成のいいところは回復が手厚いところでそう簡単に全滅しないところなんですでも昨日の帝国三将軍でははいそこ黙ってご本とにかくこの構成で負けんレオパルドに負けたことは今まで一度もありませんとやー サポさんでコインボスに挑む時に重要なことは絶対に負けないことだと思っています2分で楽々高速周回なんてものより時間はかかってでも絶対に倒せる構成が一番大切だと思います最新のコインボスは挑戦するのにも結構なゴールドがかかってしまいますからね見代わりのコインも無限に使えるわけではないですし予選一発のタイムアタックではなくルマン24時間レースを最後まで走りきれる安定構成これが本当に大切なことだと思います そんなことを言っているうちにそろそろこのバトルも終わりに近づきましたこれが 100% 勝てる構成かと言われれば絶対にそうだとは断言できないですし世界樹の葉を使わなければいけない場面も結構多いですが少なくとも2分で楽々高速周回なんて構成よりは相当負けづらい構成だと思います皆さんもぜひ色々試していただいて自分に合ったやり方を見つけると楽しく倒せてしまうと思います